はい。おはようございます。ラスカルでございます。先日行いました、武蔵屋さんの食べ比べ、食べ歩き企画。本日はですね、2軒目巡っていきたいと思います。本日ですね、2軒目に訪れておりますのは、三鷹にございます。武蔵屋さんでございます。事前にね、お伺いしている情報だと、こちらの三鷹の武蔵屋さんは、かなり出汁感のあるフレッシュな家系がいただけるということでして、僕もね、基本的には、超土の光景ってよりかは、 じんわりとしたね癒されるというかそんな家系のラーメンが大好きなので早速お店の方に向かっていきたいと思いますもうすでにお店真横のねパーキングに停めてるんですぐなんですけどもう見えてますねということで本日訪れております三鷹の武蔵屋さんはこちらでございますそしたらですねそろそろ食券の方を買ってラーメン食べていこうと思います ということでただいま店内に入っております営業されてるのでちょっと小声で今回は撮影したいと思うんですけれども本日もですね1杯目の波をいただいてその後に特製にプラストッピングをして、まあ、カスタマイズをねしたものを食べていこうかなと思いますでこちらの昔屋さんもですねライスが無料でしかもおかわりも無料ってことなんでライスとね合わせて食べていこうと思うんですがライスはねこんな感じでセルフになるの で, でここからライス取ってお漬物も無料でございますんで、まあ、ちょっと分が ママに持っていきましょう。とまず一杯目はこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ということで、一杯目のラーメンが到着いたしました。じゃ、並みのラーメンはこんな感じでございます。めちゃくちゃうまそう。そしたら、こちらのアイス作っねいただきます。ひとまずスープということで。いいよっ。ああ、チーユとだし、感といいスープですね。 きますげ、ま、ね、うん。返しはねしっかりと効いてるんだけどスープは雑誌系フレッシュでいいスープだわこれちょっとねいっちゃいましょう このね、スープとこの麺の相性やばいわめちゃくちゃうまいうんこれは何しよ 今回お願いしていいですか。あのう、個ほうれん草いっちゃいましょう。ょ贅沢に海苔、ほうれん草、麺と合わせて、こうなっちゃいますよね。ん もうこの汁だくの麺に米たまんないですよねはい、ありがとうん、いうやっぱり本日も案の定ですね一杯のラーメンに対して一杯のご飯じゃ足りませんのでかなり追加していきましょう2杯目はもちろんねこれ特盛りでライス追加しました だからこの辺りで味変ということでニンニクを追加していきますかちょっと今回もこんな感じでね味が広がりすぎないようにレンゲで溶いてこれでいくわけですよ 醤油の香りが強いのでニンニクが加わるとパンチよくたまんないねうんーいや本当にこのスープいわゆる武蔵屋さんのゴリゴリっとした濃厚なイメージとは違ってだしを感じるフレッシュな味わいになってるねうんー す、はいねます2杯目もただいまですね完食させていただきましたちょっとねこのスープは飲んじゃうなということで1杯目のラーメンですねすごちそうさまでしたもちろん本日はですね2杯目も購入済みとなっております えー、この後ね、こちら、わがままトッピングで2杯目食べていきたいと思います。ちなみにですね、本店さんにも書いてありましたけど、カウンターのこの、ここ。<笑>ライスとかラーメンの食べ方も書いてありまして、こんな感じでね、色々とその1からその5まで書いてあるので、ぜひね、皆様もお店おすすめの食べ方、楽しんでみてください。はい、すいません。ありがとうございます。いただきます。 とということで、ただいまですね2杯目のラーメンが到着いたしました2杯目にいただきますのがえこちらのお店だと「ジョー」という表記なんですがいわゆる他のお店で言ったら特上ですねのラーメンに、まあ、チャーシューだったり海苔でほうれん草もまさせていただきました先ほどねちょっと1杯目いただいた時にだしの旨味とかをしっかりと感じたので今回はあえて味薄めいわゆるその醤油ですねを少なめに調整させていただきました2杯目もねいただきたいと思います やっぱりね薄めにすると先ほどよりもだしっていう感じが広がってうまいですねで今回はね中でも大でもなくて波なので具材とねご飯食べていこうと思います チャーシューもしっかりと火が入ったタイプというよりかは低温チャーシューのようにほんのりピンク味が残ったようなチャーシューなんでかなりねお肉も柔らかくてこれだけでご飯いけますね。 ちょっとね、こちらの三鷹の昔屋さんでは他の家系でもなかなか見ないトッピングがございましてちょっとねこれ見えにくいかもしんないんだけど黒いのが焦がしネギなんですよだしっぽい香りの強いスープなので焦がしネギが入ることで香ばしさっていうのかなそれがアクセントに加わってまたうまいっすね是非皆さんもお試しください もうね、このんだけ乗りまししたら、一口二枚ずつ乗り使っても、なくなんない、うん。うん。うん。ちょっとやっぱりね、案の定、ライス一杯じゃ足らないので、おかわりしていきます。<笑> が今12月8日現在なんだけれども豆のラーメンだと650円です安すぎる<笑>本当に近所にあってこれ食えるんだったら毎日通うタイムバチバチ好みの味っすね ちなみにですね、あのこちらのお店さんではつけ麺もございますので今回の動画では食べないんですけど気になった方はね、SNS 等を調べて食べに来てみてください。 もうね、あっという間にご飯もないですし具材も麺もほぼないっすよどこ行ってもそうだけどうまいラーメン食べてる時は幸せだし一瞬ですねうんーそしたらこちらの味玉がラストでございますうんー はい。ということでですね。ただいま、三鷹の武蔵屋さんで食べてまいりました。いやー、うまかった。マジでうまかったわ。いわゆるね、武蔵屋さんのイメージである、濃厚系のスープじゃなくて、本当にね、出汁が効いた、じんわイとしてるんだけれども、醤油のね、香りもしっかりとする、めちゃくちゃね、うまいスープでございました。で、早速ですね、三鷹店さんの味なんですけれども、まずは、 油。これはね、多めにプラス1って感じかな。油の量とか、油の主張っていうのかな。こういったのもね、はっきりとしてるんですけれども、それよりも、このスープとか、返しの部分、主張がね、しっかりとしているので、量はあるんだけれども、え多めのプラス1ということで。で、返しなんだけれども、これもね、え強めのプラス2ぐらいかな。こう、一口目の塩分だったりとか、醤油の香り、こういったのもね、バチッと決まってる感じなので、 家系のその醤油のいい香りこういった部分が好きな方はもうおすすめただ塩分とかはねちょっと控えめの方が好きかもって方は薄めに調整してもいいと思いますでスープなんだけどこれはもう間違いなく出汁系に真っ赤 ですね、いわゆる家系の骨の骨こういった部分もしっかりと感じるんですけれども何よりも背柄っていうあの背骨のねここにお肉がいっぱいついてるんですけれども多分そういった部分の出汁から出てるお肉の旨みそういったね香りがしっかりとしめてるスープなので家系でねじんわり 美美味味ししくく層まででねねるよううななスーープを食食べべたいいいいっててて方はぜひ、ね、こちらの三鷹店ささんで美味しいラーメン食べてみてください今回のね、一杯をまとめますと、醤油の香りがバチッと効きながらも、油のバランス、このまろやかさがね、ちょうど良くて、そこに、このスープのね、じんわりとした、出汁のような旨味のあるスープが合わさって、最高にうまいラーメンでございます。まだまだね、本店さんと、三鷹店さんの2店舗しか上かってないですけれども、これはね、ちょっと他の、 武蔵屋さん回っていくのも楽しみになってまいりました。今後もですね、えー、このシリーズをどんどんどんどん続けていこうと思いますので、面白かったなと思ってくださった方はぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。